こんにちは。こんにちは。盆栽用野です。はい、お久しぶりです。はい、今日は上野グリーンクラブの1階の外と室内でイベントを行っております。秋の大収穫祭と言いまして、今年で第3回になります。はい盆栽、えー、以外の最安値を思うと、ランタニック、そういった植物の交流会みたいなものですかね。お客様はいろんなものを欲しがりますし。 秋は紅葉もあっていっぺんにいろんな業者の方と知り合いになれるのは意外とないんですよね、盆栽は盆栽店、<笑>おもとはおもと店別分かれて開催されることが多いのですけれども普段あの上野グリーンクラブの売店に、えー、よく来てくださる最野草のお店とかおもとのお店とかそういう人たちを一堂に集めまして秋の一番気候のいいこの時期に開催しております。うん これ大野さんが企画されたと、はい、そうですね、私が考えて、皆さんに声をかけて始めました、うん、で、コロナなんでね、今年はちょっとという話もあったんですけれども、あまりにも催事がなくて寂しいと、うん、でまた、だいぶ人数も減ってきましたしね、うんで、外の開催で密になるような業種ではありませんので、はい、やっぱり。 頑張ってやりましょうということで、ちょっと小規模にはなってますね。うん、普段は四時半で常設売店閉まるんですけれども、うんうん、ええー、催しの時は五時まで。はい。最終日が四時。はい。になっております。はい、終わりました。はい、じゃあ、早速、ちょっと大野さんの棚を紹介していただければ。うちはもう豆盆栽の。豆盆栽。お店で、えー、っと、ほとんど自家製になりますね。さ、はい、し木種まきからしまして、そうですね、こういう。 マユミ、マユミも小さいですよ。可愛 い, い。<笑>結構結構赤くなりましたよね。<笑>それからツタ、ツタもツタも色がね、紅葉しましたね。これも種からやって二年生ですね。二年生、二年こもこれ安い。はい、そうですね。うん、あと挿し木とか取り木でやってるのがこういうモミジですね。これ取り木ですけども、マヒメとはトショも。 これはサしキで古 い,、うん、古いだけですね、えー、<笑>どうしよう何でもあるんですよねそけっていうのはあのよくかきにしてる人いるんですけど黄色い花が咲くんですけど、うん、これはこういうふうに小さくして咲かすのは面白いかな、えー、結構咲きます、えー、このサイズでもちゃんと咲きます、えー、あとはアオツズラフジねアオツズラフジはどうでしょう 関東の山には結構生えてますけどねうちのお庭にも生えたりしてますけれどもこの実がね真っ青になるのでへえかわいいですねあこれしでですあ寝かな寝寝寝寝ですか、ね、ここれはこれ、は種で育ててましたね4年生、うん、4年生、うん、4年ぐらいですねだいたいねでもだいぶ肌が出てきてますねあの大きい鉢に入れないように育てるので、はい、肌がくるのが早いんですよこう苦労させますから 我<笑>我慢我慢ですよ、ね、なるほど基本的にでも若い木が多いじゃないですか若い木若い木っていうか未生だったり、はい、3年生とか4年生ぐらいそうです、ね、古い木はどんどん売れちゃうんで、うん、あっという間になくなっあの10年持つっていう前に売れちゃ う, 売れちゃうんですよあの展示会用に自分の展示するために取っとかない限りなるほど。あの自宅の方にもお客さんいらっしゃいましてはいはい ちょっといいなって思ってバあって抜いちゃうん、ね、ですよ、ね。で<笑>、ね、もともとそんな高い値段じゃないので、うん。早いですね。古い木、古い木ないね、そういうのいやいや、でもこの若い木があるってことは、うん、初心者の人がこれ作れるってことですからね、自分で。あ、そうですね。そうそうそう種の巻き方からね、挿し木の仕方までね、聞かれれば何でも、うん、何でも教えますよ。こういうのでもね。これだって、あの、五葉松ですね。うん、これが、去年巻い。 だから一年半、うんうんうん。ここまでしっかりしてくればもうあと針金でこう曲げてちっちゃい鉢に入れて。いいね、まあ大きくする人もいますけどね。いい松とかもね。パ松、半年。半年です、ね。四月に巻きましたので半年です<笑>、はい。これね函館、はい、の街路樹。 あった松の松ぼっくり。<笑>去年の秋に函館に遊びに行ったら、す街路樹に松ぼっくりがなってて、な、えー、っととんね。そう言ってもできました。北海道さん。珍しいかもしれな、い。<笑>あんまり北海道に黒松生えてないんで。いいですよね。ああと思ってびっくりして。希少な。<笑>はい。こっちも一緒ですか、ね。えー、どっかで。ええと、あ、これ。あ、これ、これ全部一緒ですよ。これも 全, 全部一緒。うん。 これまだ柔らかいんですよね、だから、うん、あと二三ヶ月するとしっかりとしてきますから。なるほど。そしたら、まあ分けてもいいし、あと針金でこう流す、うんうん、吹き流しみたいにしたりもできますし。うん、あとは毛糸か、うちは毛糸。毛、え、糸、ー、これこの間紹介していただいた。えーね、これで、ね、<笑>さらに小さいやつ<笑>うんうんうん、うん、もう伸びなくなって咲きますね。ええー。<笑>まずそっちのコーナーは全部。はい、五百円。五百円均一。 ここは五百円、何でも五百円、全部五百円。<笑>これはいいですよ。え、まつ毛、まつの五百円。本当ですか。はい。ただ針金かかったまま。自分で取って、植え替えていただけるかね。ここでいろいろ選んでね、自分で植え替えてみんのも。そうですね。こんなのあります。あ、い, い, い結構、結構いいでしょ、うん、いい<笑>これも五百円。あ、これ種なんですよね。<笑> 未床のねあの、あれですね。そう。あ、いいないいな。<笑>これも花が上がってきてる。これ、ちょっとアレだけど。これ、一歳ザクロ、花が上がってきてる。どっかね、今流行りのあれとか、なんですかこれ。セッカヒノキ。セカヒノキ。これもつまんで、つまんでやれば。うん、あと、ここで切って刺しても。そうですね。うん、刺し木でも増えます。セッカヒノキいっぱいある。いろいろある。 寄せ植えをあるしね、ひらぎがあってもみじがあって本当にビナンカズラも。ある、うん。口なしでそう。これ古いんですよこれ。古いんいですこれ古いんですよ。これもいいんですか五百円。おだからね<笑>巻きすぎちゃう<笑>った。あのうバメガシ。カ、う、シ、んうん、ですドングリですよ。ドングリ。もうね一。いっぱい いいっぱい拾っちゃったんでとりあえず撒いたらすごい500本ぐらい出ちゃって<笑>でもう3年4年経ってますよ。そうですよね、そうこれはあれですよ椿、種撒いたやつ。 一個空いてて、うん。まだ咲かないけど、桶鉢入れればね、撒、うん、いてでも、やっぱ四年ぐらい経ってるんで、うん、大きくしてないけどね。うん、このお宝探せますね。そうですね、面白いのありますよ。うん、紫式部も、あの来年の花芽ついてますから。うん、切らなければ、このまんま、うんなるほど、このぐらいの鉢に入れて、いいね、実がつきますね。紫式部もね、綺麗ですからね。これ珍しいんだよ。今、は、うん、分かるかな、花芽上がってきてる。 ここ、ここ、こうえこ、ちっこいの映、はい、るかな映ら<笑>ないかなこれね、屋久島の熊柳なんだけど、えー、これから咲くんです、これ、えーうん、ちっちゃくてね、太らないから、はい、もう こ, これから大きくするの大変、うん、<笑>大変なんですここは全部500円ということなので500円で、ね、お宝探してくださいと、はい、このサイ小さい豆鉢ふんふん 円はい、なかなかないですこのサイズのこれね鉢一番ちっちゃいのがこれかな、えー、この辺は全部500円ですねこ れ, すこれはねこ れ, これはね鉾の蓋を穴開けて鉢にす、えー、あ一応こう<笑>なるほどうんかかれば、ね、面白いじゃあこっちがサッカバチなんでサッカバチこれは3000円 そうですね、まあ。きっちり作ってありますからね。結構面白いシスイさんっていう人、はい。この人はあの浦和の人ですよ。はい、であとこの辺がこの人が面白いんだよね。これはミサトバチってね、はい。この間も紹介しましたけど、はいはいはい、まあ、うん、小さいハだったらうちは何 で, もですね。何でもあります。これそばよ。そば？おそば食べる時のそば。 赤花の蕎麦。綺麗ですね。こんな感じなんだ蕎麦って。うん、普通は白なんですよ。あ、そうなんですか。うん、赤花ですね。ただ一年草ですから種取ってまかないとか。今回はこの草物が結構ある。そうですね。草野草の店ってあの。 前はね、ここの会場で年に三回も四回も再発想展があったんですけど、はい、コロナで全部中止になっちゃってて、で、もうギリギリやっと来ていただいたみたいな。これが面白いんだ。何だかかん な, んなんだかわかんないでなんだかわかんない。<笑>タヌキ、タヌキなんだっけ？名前が。なんかね、虫<笑>みたいですね、先っちょが。うんとね、<笑>うんとね、これなんだっけ？タヌキの名前。 そうそうそうタヌキ豆っていうこれ花がこれから咲くんだって。 これつぼみだよね。つぼみで紫色の綺麗な花。そうすごいさ。えー、あの一年草で。ああなるほど。まかないとダメなんですよね。ま、えー、かないとダメですけこれかなりもう勝手に落ちてどんどんどんどん生えて。あ勝手になる、まあ。むしろ雑草みたいにな。<笑>なるほど。<笑>関東には雑草として生えてないの。で<笑><笑>これすごく受けるのよ綺麗ですよね、えー。このなんか形態がなんて雑草というかうこの毛の生えたところから綺麗な花が。ね、本当に、ね、紫色で綺麗なんでの、ね。 枝もマもついてる。<笑>まあこれねまあこの薩摩ギクとかの早咲きのタイプとか別にこれ10月11月とかに咲くんですけどちょっと咲くのは早いタイプ薩摩野菊こういうのは鉢で育てるんですかそれとも植えちゃうんですか庭とかどっちでもありですはいどちもありですねあのサイエンス層結構育て方自由なのでなるほど。鉢で、ね、単品で作る人もいれば、うん、んこう庭に植えちゃったり教えのガーデンー作ったりっていう人もいますの、ね、で。 なるほど。楽しみ方もできまますね。ええー、あ盆栽やってる人から見るとこの辺これが大門はい大門に、ね、そうですよねいろんな色の花があるこれ、はいはいはいまあ、盆栽の下草とかそう寄せ植えなんかに使うのは結構ね一般的にそうですよね目にすると思うので、ね、こういうふ い, ふいりっていう普通の葉っぱにこう模様が入ってるじゃないですか、はいはい、そういう変わったふいりなんかもいろいろ扱ってるんでなるほどそういうのだと急に値、ね、段が一桁高くなっちゃう うんんんうううここれとかだって万円な奥深いいらその世界ちいう新潟に行った際も植物園 植物園という名前のお店です。も<笑>もとって種類。おもとおもとでもそれぞれ葉っぱの大きさによって種類が。分かれてるんですけど、はいはい、こちら。奥にある。に三点は大葉、大体十五センチから三十センチぐらいの。形状のあるものを大葉というんですけど。<笑> 見る特徴というとこういう白い模様があるのをトラフっていう模様ですああトラうこちらもそうですこう白い模様が入ってるのが大きくあるのがトラフトラフっていうんですねこういうのはどうこれはね図って言って図画の図で図っていう白い模様が細かく入ってるのを図っていう模様なんでこれ価値の基準っていうのはどういうことです か, どうか、ええ あの数少なく人気のある品種は効果ないですけどち。ちなみにどういうのが人気があるんですか。今人気があるっていうとこういう小型品種の。あ マイコっていう品種なんです。大きさでいうとこれの葉っぱの 2.5 倍ぐらい葉っぱが大きくなりますで大体小さいおもとなんですけどラシャっていうおもとで一枚一枚内側から葉っぱの形が変化していくのが特色なんですよ。 でこちらは2年目の苗なんですけども、完成したのは今ちょっと持ってないんですけど、こういうふうに。はあ。副林が白く入ってて、全体に色が入ってるの、をのりを引くっていうんですけど。はいはい、はい。で立体的な凹凸を見るの。を、感謝するとそ。それがね、関東地区人気なんですよ。なるほど。花が咲くわけじゃないもの。ええ。こういうふうに重なって。出ていくるのが。そうです。 大体二枚から三枚。なるほど。面白い世界。<笑> で, で、今、今、なんか、外装でも人気あるあ。葉っぱが丸まった。これもとこの形で、葉っぱがこう出てくるってこと。だんだん曲がっ て, くるってこ、ね。親がね、そういう、全部ほ、ほとんど。ブリード、後輩種なんですよ。はいはい。交配の親が葉っぱが丸まった種類。なるほど。お前もいっぱいありますね。お前もだけで種類全いっぱいありま 根巻きで育てるねって鉢に植え替え て, 育てるの。なるほど。結構こう深いんですよね。そうなんですよ深く。根っこみたいに十センチぐらい。なるほど。今三億二千円。れも混ざっちゃってるから本当は混ぜねいいのと悪いのと混ざっちゃってる、えー。でもこういう方が割に売れるんだ、ね。そうですよね。探したいから。うん うん多分石の小っちゃいやつっいんですよ、ね、そうですよねななんか見ないあとはやっぱこういういのもミませんです、ね。<笑> 結構さっきこの辺のなくなっちゃいましたけども。か わ, われちゃう。業者にね、うん。たまにしか出てこないからとおわ私も買わなくなった。これ1号で1万5000円ですか。すかええー、僕買おうかな。1, 安いですよね。え、これも？東京、ね、の相場じゃ<笑>えって思うのね。安いですよね。六千円のやつ全部。 中の業者さん買っち ゃ, っ、ね、っちゃいましたねさっきねあれはバカ安です。うんこれが安い。あまず二千五百。これは安いでしょ。だってこの、うん、この 木, 木だからね古さだから二十年ぐらい経ってますよ、うん、このこれ。こっちもありますね。うんうん、結構お安いもの結構あるなっていう印象なんですけど。そうそうですねうちで育てたものと、うん、えっ、ー、と材料買 てきてそれで何年か作り持ち込む形のものをて両方ですね。 い赤松とか愛好者が山でこう何ですかね若い素材を、うんうん、あの取ってきてそれで持ち込んで作ってたものなんで多分こういうのはもう20年以上すって、ねそうですよねええ、買って帰りたいなとそうですねこういうのはやっぱりあの愛好者でなければ我々作ってるとこういう値段にはならないですからね、うん、なこれもやっぱり十0年近く作るですよね、うんこの やっぱり偽生だからちょっと花がまだなかなか来ないんで、なるほど。まあ少しこうやっていくらか花がつき始めているのもあるんですけども、はいはいはい、これ見てもちょっとわかんないんですけども、いいやっぱ全部偽生だから遺伝子が違うんで、えー、多少葉っぱの細かさとか、うん、やっぱ全部各その性格が違うんですよね。な、ええ、この御用もいいですね。そうですよね。あのうん、いっくる集まぐよ用っていうのですね。えーうん、去年あたりこれもう。 この葉っぱの長さだったんだけど今年はちょっとやっぱり痩せ作りにしてるんで痩、はいはい、せ作りというか肥料やってないんですよ、はい、ちょっと葉っぱ黄色いんですけどあの葉っぱは縮まってきますよねみんなそうですけどこれはまた、まあ、これもあずまいだと思うんですけども、はい、これはあのまた別の作りですねなるほどこれはうちで幹模様を加えて作ってるんですけどねじ、えー、こ れ, 長 寿, それは長寿梅ですけ、ね、ど長寿梅でもこれあんま見ないですねこの挿し木から作ってでもやっぱり10年くらい え？これでもどうなってる1年ちょっとくらいですかねねねですよねそうねこう要するにここにポットこういうまあポットに入れた状態でこれ作るんですよはい。でちょっと大きい鉢に入れて枝をこう根になるくらいまで枝を作るんですよ、ね、なるほどで切り込んで作るわけなんでええこれおいくらぐらいですか一、ね、万五千ぐらい。はい。い。はええ、今年の夏に。 これに入れたばっかりなんであ根を切ってせっかくの機会ですから、はい、来ていただければね、はいはい、よ, ろいよろしくお願いします。ありがとうございます。と盆栽もののタイガって言います。<笑>従業員やってます。えっ、ー、と今日から始まって金曜日の二十 日, 曜日、えー、始まって日曜日の二十六日までやってます。えっ、ー、と夕方八時までやってるんでぜひお越しください。はい。 高さん、ありがとうございます。はい<笑>